みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール北川ー科 の, の滝沢でございます。滝沢の楽しい音楽の授業ということで、今回も音楽の話をベラベラベラとさせていただこうかなと思うんですけれども、<笑>いつも通りなんかこり小難しい話とか理論的な話が出てきたりとかするわけではないので、肩<笑>当に肩を張らずに気軽に楽しんでいただければという感じでしょうか。 まあ、この動画をご覧いただいた後に、皆さんがちょっとでもおギターって面白いなとか、音楽って面白いなとか、なんかそういうふうにこう感じていただけるように、まあ、楽しい話をしようかなと思っておりますので、まあ、よければ楽しんでいただければという感じでございます。とりあえず、今回のテーマはずばり音楽の表現力についてでございます。音楽の表現力。音楽ができうる表現について、べらべらとしゃべってみようかなと思います。でも、音楽からまずこの話を移して、 他の文化にフォーカスをしてみましょうか。まず、絵画。絵。この絵画とかは基本的に四角に。 訴えかける文化ですよ、ね、その素材だったりとか、あとどこに描くかとか、その大きさだったりとか、あとはそのいろいろ描写するテクニックとかもあったりとかすると思うんですけれども、僕は詳しく分からないんですが、まあ、水彩画があったりとか、油絵画があったりとか、もっといえばその彫刻とかあったりとか、まあ、いろんなその表現方法があって、楽しむ人たちが、視覚で楽しん で, で、そこで何を感じてほしいか、何を思ってほしいかを表現していく文化ということでございます。視覚で楽しむ文化。 それで、他にも映画とか。映画。映像を視覚で楽しんで、あとはその音声を聴覚で楽しむという文化ですよね。その映像を撮る監督さんの個性だったりとか、そのキャストの個性だったりとか、顔立ちとか、背丈格好。あと、音楽を作る作家さんの能力だったりとか、個性だったりとか、まあ、そのいろんな技術や個性がガガガ ガ, ガッと寄せ集まって、一本の映画を作るという文化なわけでございます。で、それを、ね、その楽しむ人たちは、 視、ま、覚、あ、で楽しんで、聴覚で楽しんで、まあ、映画館とか行けば結構爆音がか買ったりとかして、体中が震えるぐらいに大きな音を楽しんだりとかすると思うんですけれども、まあ、そんな感じで視覚と聴覚で楽しむ文化ということです。で、ほかにも小説とか、まあ。これは文字を読むので、視覚で楽しむっちゃ視覚で楽しみますけれども、ちょっと形が違いますよね。イラストとか写真とかを一切使わずに、読者の 想像力に全てを委ねる文化ということですよね。確かに文字を読んでいるから、視覚や楽しんでいるっちゃ視覚や楽しんでいるけれども、そうとはちょっと形容が違うと。ちょっとそうではないと。イラストとか写真とか使っちゃうと、読者の方が、ね、あ, あ、こういうものなのかと、えー。そういうイメージを植え付けてしまうことになってしまうので、あえてそういうものを省いて、想像力に委ねるという文化なわけでございます。まあ、こんな感じで例を挙げれば、まあ、切りがないですけれども、世の中にはいろんな芸術やら、いろんな文化があって、まあその人の それぞれの五感に訴えかける文化がたくさんあるということです。で、音楽の場合はもちろん聴覚に訴えかけるわけでございますで。その聴覚を使って楽しむ要素、ファクターというのはもちろんたくさんあるんですけれども、今回の動画の中ではとりあえず4つに絞ってお話をさせていただこうかなと思います。4つの要素。要素その 1: メロディで、その次はコード・和音ということですね。でその次、リズム。で、あと、音色。 こんな感じの要素でしょうか。まあ、ここから歌が入れば歌 詞, が歌詞というファクターが加わったりとか、アイドルとかだったらそのやっぱ見た目、その容姿とか、あと衣装とかダンスとか、まあ、そういったものが加わってくると思うんですけれども、まあ、根本的なところでいくと、この4つかなと僕は思いますので、この動画の中ではこの4つをちょっとフォーカスしていこうかなと思います。で、いつも通りここから実験です。 皆さんの耳を使って実験をしていきます。実験です。エクスペリエンスです。えーとですね、僕が今からいろんな曲を弾きますので、それをどう感じるかをちょっと自分自身でその自問自答してほしいんですよ。自問自答じゃないか。それを感じてほしいんですよ。どういうふうな感情が湧き起こるかなというのを自分でしっかり感じていただきたいということです。もちろんこれは十人十色の感じ方があるので、正解はないんですけれども、何かこう感じることがあったならば、それをちょっと胸の内に取っておいてくださいということです。 メロディーうーん、どうしようかな。何からいこうかな。こういう曲があったとしますよね。<音楽>こんな曲があったとします。で、この曲のメロディーはそのままでで。音色はギターを使うので、音色もそのまま。 で、リズムをもうちょっとゆっくりにして、行動を変えて弾いてみます。そうすると、どういう雰囲気になるか、ちょっと皆さんの耳を使って、実験といいますか、実験をしてみたいんですけれども、いいでしょうか、ちょっと聴いてみてください。行きます。 感じで弾くとちょっとなんかニュアンスが変わってきますよね。今のはそのリズムをゆっくりにしてコードをちょっとマイナーチックにしてみたような感じでございます。同じような手法でもう一個ぐらいやってみましょうか。普通に弾けばみたいな曲が出します。でこの曲のリズムとコードを変えてまた弾いてみますのでどういうふうに聞こえるかちょっと今から今から実験をしてみたいと思います。まず普通に弾くと。 こんな感じで弾くと、なんか普通の状態だとちょっと可愛い感じというか、<音> 楽, 楽しげな感じなのか、なんか一気に一回り二回り、なん回り、成長したといいますか、なんか悟りを開いたような感じのなんか壮大なスケールに聞こえると思うんですけれども、ね、どうでしょうか、まあ。こんな感じでリズムとコードというその2つの要素を変えるだけでも、こんなに様子が変わると、こんなに印象が変わると、まあ、これがまたその音楽の表現力の1つですけれども、音楽の魅力の1つという感じですよね。 他にもちょっといろいろやってみたいんですが、うんと時間大丈夫か。7分。結構長かってきましたね。じゃあ、ちょっと行きましょう、えーと。富田ラボさんという編曲家さんか作曲家さんか、ちょっと忘れてしまったんですけれども、富田ラボさんという方がいらっしゃって、その方がセミナーの中でこんな話をしたんですよ。おうちに帰りたいというセリフがあったとします。でその、おうちに帰りたいというセリフは、まあ、学校が終わってとか、お仕事が終わって、普通に家に帰りたいなという感じの使い方な、おうちに帰りたいなという軽いおうちに帰りたいなのか、それとも・・・・ 日本からアメリカに渡って、いろいろつらいことがあったりとか、嫌なことがあったりとかして、格なんかこううの苦悩があったりとかして、おああ母ちゃん、俺は日本に帰りたいよ、おうちに帰りたいよというところのおうちに帰りたいなのか、同じ9文字のおうちに帰りたいというセリフですけれども、それぞれのシチュエーションで全然ニュアンスが違うじゃないですか。それと同じような感じで、その音楽もいろんな・あ・同じメロディーでもいろんな表現をすることができるという話をされていたんですけれども、その実験も今からやってみようかなと思います。 おうちに帰りたいという言葉を使って実験をしていきましょう。それで、メロディーはミ の, にミの音に固定します。ここです。おうちに帰りたい。そして音色はギターを使うので、ギターの音色に固定をします。それで、リズムとコードを使って、またいろいろと表現をしていきたいんですけれども、やってみましょう。おうちに帰りたいその位置、どう聞こえるでしょうか。リズムを 早いリズムを使ってでコードを、明るいコードを使ってちょっとやってみます。おうちに帰りたい、その1。 印象のお家に帰りたい。どううでしょうか、まあ。結構ワクワクって感じですよね。なんかその嫌みがなくて、その嫌な感情とかネガティブな感情とかがなくて、この割とまっすぐストレートな感じのお家に帰りたい。僕 の, この人生の経験の中でこのお家に帰りたいがマッチする場面を1つあげろと言われたならば、仮に言われたならば、 えー、僕は小学校3年生ぐらいの時に八王子のヨドバシカメラに行ってファミコンソフトを買った時のお家に帰りたいがまさにこんな感じかなと思いますあの八王子のヨドバシカメラに行って邦雄君の時代劇で全員集合とか買って。 早く家に帰ってファミコンをやりたいんだけど、も、全然もうね、電車、早く来ない、全然来ないし、で電車14分くらいかかるし、もう早くお家に帰りたいな、お家に帰りたいなっていうときのお家に帰りたい、この電車の中でこう箱を開けて説明書を見ながら、足をバタバタさせようなる、ああ、なるほど、なるほど、早くファミコンやりたいなっていうときのお家に帰りたいが、まさにこんな感じ、うんお家に帰りたい、お家に帰りたい、ただいま、ファミコン、ファミコンみたいな感じの、そういうお家に帰りたいがマッチするかなという感じでございます。もう やってみましょう。もうちょっとゆっくりなリズムにして、でもうちょっとこう。なんかこう優しさというか、なんていうか、この悲壮感漂うようなコード進行を使ってお家に帰りたいを表現してみようかなと思います。どう聞こえるでしょうか？お家に帰りたい。その2。お家に帰りたい。ワンツー これもまたこの僕の人生の中で<笑>、えー、このお家に帰りたいがマッチする場面を1つあげろと言われたら結構終電関係って感じですよねその終電を逃したときのお家に帰りたいにすごい似ている感じがするんですけどどうでしょうか、えー、皆さんは終電逃したことありますでしょうかこのお家に帰りたいがマッチする場面はありますでしょうか、えー、終電、うーん、すごいどうでもいい話をします。すごくどうでもいい話をします。 僕がこの住んでいる橋本という地域から新宿に行くまで、京王線という路線を使って、まあ、1本でさーっと行けるんですけれども、まあ、終点から終点なんで、割と橋本で座って、でその35分ぐらいぼがやとしていれば新宿に着いて、で、新宿から帰るときも、まあ、混んでるから座れないですけれども、ぼがやとしていれば橋本に着くみたいな、まあ、そんな感じなんですよ。 で、この合間にこの若葉台っていう、なんかこのデンジャーゾーンがあって、ここが結構トラップなんですよね。<笑>あの普段京王線使ってらっしゃる方は、ここまで来れば、君は何、君が今何を言おうとしてるか分かったよってなると思うんですけれども、<笑>まあ、こう、なんで説明すればいいんだろうな、その終電間際になってくると、そのまあ路線とか本数が少なくなるじゃないですか、0時半くらいかな、深夜0時半くらい。 が最終だと思うんですけれども、そのぐらいに乗って危ない危ない終電間に合ったみたいな感じで新宿の、新宿に乗りますよね、橋本に帰って、よろし、このまま帰るぜ、帰るぜ、プリプリプリプリって言って、で、この調布という駅を過ぎたあたりで、だいぶ人が少なくなってくるんですよ。で、まあ、ね、ちょこちょこその座席も開き始めるからあ、ちょっとこうね、座ろうかなみたいな感じで、まあ、そのね、滝沢少年というか、滝沢青年は、 疲れているのもありますし、ちょっとこう夜遅くてもすでにこう、ね、お酒を飲んで酔っ払っているというのもありますし、まあ、こうちょっと座っちゃおうかなみたいな感じで、まあ、座ってしまうわけですよ。で、こうまあその座りました、まあそこまでです。そこまではいいです。そこまではいいんですけれども、座ってその途中で寝てしまったと。この辺で滝沢少年寝てしまったで。そこで何が起こるかというと、ここがとてつもなく悲惨なんです。まあ、寝ましたよね。でそのままこう橋本着きました。で、ここで起こしてくれればいいんですけれども、その車掌さんとかその駅員さんを起こしてくれたわけですよ。で、寝たまま。 この滝沢少年はどうなるかっていうと若葉台というこの車庫に。 連れて行かれてしまい連れれてて行かれてしという言い方も適切ではないですけれども、まあ、行くことになってしまい、この若葉台でその終電を逃すと。これがすごく悲惨なんですよね。その若葉台の周りはデニーズぐらいじゃなくて、その漫画喫茶とかもそういうのも全然ないので、ここで終電を逃すと大変なことになると、タクシーで帰ったら6000、7000とかになってしまうんですけれども、ここがすごくこのデンジャースポットなわけでございます。深夜0時半くらいにこう乗って、ね、こう途中でこう出てしまって、こうね、橋本着いたのを全く気づかずに、ほきゃーっと小竹田聖��寝 て, てそのね若葉台着いた時に駅員さんがパパパパと起こして、 起こしてくれて、ね、「くれお客さん、お客さん、終電でしたみたいな感じで、あっ、ここはどこやねあっ、わかんないというときの感情を音で表していったら、おうちに帰りたいになるということでございます。くだらない話でしたけれども、でもわりとわかってくれる人、すごくいらっしゃるかと思います。この終電のはかなさに似たおうちに帰りたいが、まあ、そのお家に帰りたい、おうちに帰りたい、その2ということでございました。まあ、そんな感じで<笑>。 まあ、あの半分ふざけながら、まあ、結構本気なんですけれども、本気でやってるんですけれども、ちゃんと真面目にやってるんですけれども、まあ、そんな感じで、えー、と音楽の表現力についていろいろと感じるものがあったかと思います。音って面白いなと、リズムって面白いな、メロディーって面白いな、コードって面白いなと、あったと思います。まあ、そのギターで弾く曲あ、同じ曲をギターで弾くか、ピアノで弾くかでも全然その印象は変わってきますし、まあ、それはもう皆さんご存知かと思うんですけれども、そんな感じで音っていうのは、ね、本当に面白いものだということですよ。 なんで、まあ、この動画を見終わって、さあどうするとかっていうのは特にないんですけれども、まあ、そんな感じでこれからもたくさん音楽を楽しんでいきましょう。楽しいね、うふうふ音楽っていいねということでございました。うーん、はい。他に何かあるかなこの緑の音を含めばいいんですよね、そのダイアトニックコードの中で。例えば。 のの場のリズムを使っておしゃれなお家に帰りたいなっていうのもありですしあとこの音を使うから。 いいいろんなお家にるるととうう表現ができるということできこござい ま, すまあ、楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっとこうまとめがうまくまとまらなかったですけど、まあ、そんな感じで終わりにしたいと思います。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>